ああ、ああ、はい、えー、本日開催のきのお勤めですが、そろそろエンタリー締め切ろうと思いますので、えー、まだエンタリーされてないという方はいらっしちゃいましたら、お早めのエンタリーよろしくお願いいたします。エンタリー用紙はスピーカーの上に置いておりますね。えー、で、あと3加費100円になりますので、えー、そちらの方、青いボックスの中に1枚チャリンと入れちゃってください。イベント会社9時を予定しております。ルールとは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、わかんなかったらですね、まあ、説明いたしますので、そちらの方もご確認ください。 はい、えー、じゃあそろそろトーナメントじゃねえやくえ9、ー、時作成いたしますので、えーっと、もうしばらくの試合の方でお楽しみください。えーと、9時ちょいスぎぐらいに始まりますので、一番手前の今、ガイルとケンガーかながやってる状体で始まりますので、こちらがアナウンスした時に、えー、のじ合の方シールドの方でよろしくお願いいたします。 はい、組み合わせの方が出来上がりましたので、えー、のじあいこれ最後でお願いいたします。今、キャミーとケンがやってる状態、これのじあい最後でお願いいたします。 どうもー、よもですえっ、ー、と、本日えー、2019年の8月30日えー、第133回式の細道ということで本日ですね、あのー8月最後でございます8月最後の式の細道ということでえっ、ー、とそうですねお早いもんですね あのデータの式はまだまだね夏な様相を呈していますがもう、えー、8月も終わりというわけで皆さんあの、宿題やりましたかね、ちゃんと、えー、もう、あのー、日付がないですということで明日一日でね宿題を終わらせてくれないとだめ、えー、ですよっていう、はいうはというわけで今日何人ですかね。 18人18人ということは珍しく四季の細道を盤上一致で開催するということでいやーそうですね早いもんでもう えー、っと百三十三回目ということで今回あもうやります組み合わせまだできてないんじゃないですかできてるあなるほど組み合わせはできてるでえー、っと準備もされているはいあもう始まってますねじゃあお願いしますえー、っと大試合えー1ピー側ハンピーグハーテング天狗さんの竜ツーピーガ側 哲さん鉄さん初参加ですかねバルログいやはじめましてよろしくお願いします、えー、黄色いバルログあれ哲さん僕そうっすね2人の方かな違います違うですなるほどあの大山でお会いした時にきなこんぐさんと一緒におられましたね確か確かですさあ 竜劣勢だがおっとゴニゃッとジャンプして投げたさすがの破天荒さんもちょっとまだ一ラウンド目昇竜拳が反応ができてないのか昇竜拳出たからといって落とせる感じでもない組み合わせではあるんですが結構見てからはきついですねバイルドでジャンプ早いんでそうですよねさあ地上までに当てる方がまだだか投げるさあ受け身がなかったのでおっと しかし裏行ってスカイハイクローさあテッさん一勝初参回一勝目続いてどかたさんどかたさんも多分竜ですよねもうね最近メキメキとやり手勢ですがどかさん残念ながらちょっとバルルーク経験ないかなと思われます ドカタさんは先日火曜日バースの500回記念に参加されてまして、ねはい、なるほど、はい、バーサスデビューを飾ったバーサスデビューをついについに噂のバーサスししてましたね、はい、黒岩さんをあと一歩まで追い詰めたんですがなるほどあと一 歩, 歩は言い過ぎかもしれないけど割といい感じであと 2.5 歩ぐらいですか、ね、そうですねなるほどいやーでもいいですねさ あ, ねさあゴロゴロで削りしかも最後の爪だけ当てましたね今 これはなんか大輝さんとやってからよう的なとこはないですかね。やってくんない。あ。なるほど。大輝さんがやってくれないと、あ、大輝さんとやってくれない。なるほど。これ意外とバルログ側はひに頼らなくても、立ち回りだけでいけだったりする感じなんですよね。こんな感じですよね。波動拳打たされて、見てから飛べちゃうみたいな。ひどいですよね。結構だから、龍側が頑張らないといけない感じ。はいはい。二、まあ、連勝。二、まあ 連, まあ、連勝。続いて、えー。ミッチーさん。ミッチーさんの。 キャラメミッチーさんは、おっと、チュンリー。先ほどちょっとね、お疲れ様です。お疲れ様です。どうもー、こんばんはー。たくさん、こんばんはー。こんばんはー。ミッチーさんはですね、はい。結構いろんなキャラ使いますよ。そうですよね。結構チュンリーもうまいす、ね。そうですよね。さっきちょっとやったんですけど、マイクちょっとでかくないですか。でかいですか。ちょっと話しますね。<笑>えー こっちですね。ははい、はい、はいい。いやこれぐらいですかねとはいえとはいえバルログねちょっとやり方まあそうっすねバルログちょっとやり方をなんかこう分かんないと厳しいすよ、ね、キャラ対できてるできてないで変わってくるんですけどねはいはいはいバルログはちょっと岸どうなんだろうな中足いや中足もねひで座れるんでねあまあ、立ち回り上のちュアシは微妙かなっていうところで えー、なではないですまあ早出しの空対空とか強いですけどね、そうですねジャンプショーらしいあ、でもだいぶ追い詰め て, いて、ジャンプショーー垂直ジャンプショーー通称バリアってやつですね、これああ、バリアとチュンリーサマー強いですよね、はい、そうですねジャンプシューパンとかも結構下に強かったり、まあでもどっちかというとまあバルログが上に来るんで、うん、横に長い技とか、お, おっと、ありたいんですよね。 入らないがもうこの体力投げにいったらすらまだわかんないうわだいぶ減ったな今の爪わからん、ま、かんないまだわからないっあっとしかしバリアで止めたさあミッチーさんのチュンリー勝利えーっとテツさんが3連勝ですかね2連勝3人目ですなるほどそしてこれはあセロテープバルログかこれは まさかのあ、DJ っすね。セロ DJ。セロさん結構いろいろ使うんで、でね、DJ はでも使ってんの見たことないっすね。そうですね。おっと、開幕マシンガン、これは、あー、ピヨったさすがにあ。あと、コンボミスか ?3 段行か、行く前にジャックあるのか入れ込むかいや、ちょっと、つなげてない。<笑>入れ込みはブッパーってことですよね。<笑>入れ込んでいく。してんないで、ね。 出ないコンボ。スパッコン。ああ抜けれない。弱飛行機が逆にやり返される。逆に 抜, 抜けられた。<笑>ちょっと高いんですかね一発目。おっと。何タイプだ今なマシンガンこれは良くない。どうなんだ。引っかかる。おっと。弱弱後ろから抜けて。投げる。ダメージ。百レスバリアが痛い。<笑> し, か し, し 追, い詰めてあ追い詰めてるはずなのにいいさあ続いて、えー、ミッチさんも2連勝ということで確かにイヤスラ一発で金子さんで す,、ねですね、続きまして金子さんの金子さんのなんだあいつキ目は金子龍金子龍なるほど金子龍最近ねサブでよくいますねそうですねもう めっちゃ綺麗な竜なんでベタ足ですからね。そうですね。下手なことするとやられちゃいますね。お互いに貯めている。だ竜に先竜が先に溜まった。溜まりました。だ春に後って溜まら溜まりましたね。おっとあとジャンプ超パンですね。パ ン, パ ン, パン、ね。しかし垂直大決。あっと今のはどうなの。 し, かしお互い見合っているところさあはバパン真空で抜けた冷静今のは冷 静, 冷静でしたね今はしゃがみダイパンの反応も良かったですね勝利出るで無理はしないこれ画面端に龍が押していってる形になるこれはチュンリー厳しいんですよ 押し返すがファイヤーが当たってしまう遅らせたい脚シュワシャドウ シ, ー シ, ーシンクシン上からもろに食らってしまいましたね さ, さあ金子流勝利で次続いてビンさんビンさんビンさんのあビンさんなるほどビンさんはゲストで見たような気がしま初参加だすたねブランカですよね多分ピンクの方じゃなかったですねそうですよね エストでたさんエストでなるほどハ、ね、ローさん同級生、えー、ローさんの同級生ということでなるほど新情報ですねブランコさんエストで私たちのチームが当たったんですね在住は深谷なんですかね、えー、深谷在住 な,、ね、なるほど ファイヤー勢だいぶ攻めてきてます、ね。ファイ勢嬉しいですね。ありがたいです。まあ、同じ埼玉ですからね。こちらもね。ちょっと距離があーと大勝利が。おっと勝利出る。シンキ グ, ーングガードしてガードる。冷静であとあ早出しの大パン。今パンチ飛び。あれは大胆な選択ですね。だいぶね。そうですね。もう、ええ、勝負に行きましたね。スライディング刺さる。 拳ちでできるかなまあそうですね、引き付けが難しい、決闘すればって感じですよね、ですよねあれがなかなか冷静にならないと難しいところですね、すねなんかもう、あーいい動きしてます、つかして、な、かむ、これはブランカペースか、勝利出るうまいね、ブランカ使いの方ね、あのー、立ち弱キックと、あーそうですよね、あのペシってやつが、うん、ジャンプ、弱パンチを使うんですよね、あのー、足技を潰すという。 そうなんですよね。これはバ ッ, バックジャンプになってしまった惜しい。バックジャンプは瞬間に待ってたのは良かったんですが、あれよくあるやつですね。ガードはできなかったですね。体力的に。そうですね。スネークパンチ、ジャンプだけ当たる。ハート剣ハート怪しい。なかなか近づけないところだが、ハート送らせたやし。勝利。 見るがしるおこれは3段入る か, あかなりできるブランカだぞお二段ああこれはいや飛んでるかぶ冷静冷静ブランカおっと B さんも初参加 初, 初勝利続いてデレローさんじゃないですかねこれあっデレローさんねおられましたデレローさんさっきまでいなかったような気がし浮かない表情なんだどうしたんだ ネロさん先ほどの話聞いた感じだとお仕事で結構お疲れな感じですねあれうね返りさん顔が参っちゃったうね返りさん来ましたけど入ってましたっけあー来ましたなるほどネレロ龍どうなんだダ足弱処に化けてしまう壊しダ足ガードえらい、まあ、ブランク戦結構あれですね暴れが過ぎるとダ足が刺さっちゃってその後の展開がまずいのでリュ龍我ですよねそうですね我慢も結構大事ですね、うん、そうですね龍我 攻めるところを攻めるでない。そうですね。メリハリがうまく。勝利当てる美味しい。離れたのは美味しいですね。危ない。ガードしてるおお勝利出す。勝利出るランランして出した。ュチュスシンク。欲望のままだしました、ね。欲望ですね。<笑>あれ結構強いですよね。あの起 き, 起き上がりにチュゴスは。ブランカに対して。そうですね。ブランカはなんかブランカって結構大イゴス中ボスが効くイメージあるですね。 ただ基本的には守りでいきたいかなっていうところはちょっと離れると髪も届かないんで辛いですね中国はそうですねあとスカーチッターが投げれない投げ前どうだったんだろうおっと冷静さを取り戻したかファイヤーこれが痛いんですおしっかりしゃがみ中ン振っていくああ刺さってる勝利当たるです、ね、しゃがみ中ン先端重ねは結構安全ですね そうっすね、これ安全なそこにああ、それがあるんで<笑>そこにあの中五スが混ぜられるっていうのはねさあデレロさんも勝利続いて京さん京さんの剣はね狂犬と呼ばれるぐらいですからねこれは、えー、まああの鍵盤エクスパーって感じですかねもう大暴れですそうですねやりたいことやって勝っちゃうただやっぱあの、コンボとかがすごいできるんだよね 一発入ると痛いですキョウさん、ね、でもね あ, の膝あんまり使わないんですよあそうです、ね。膝あんまり使ってるところ見ないんですけどあの足技を使ったかっこいいコンボすごい上手いですよね。そうっすね謎足技、あとはトップスピンです ね, そうっすねトップスピンはあのツーピーガーを死守するために、ね、必要ですから勝利出るシングルね、安定で弱勝利が出しにくかった当然、勝利は入れてたと思いますよ、今の。そうですね 恐竜出ちゃうマンですからねそうですねめちゃくちゃ上出ますねすごい飛んでくると思いきや上も出るのでなかなかこっちが攻めるぞっていうところは難しいですねそうなんですよ、ね、あとは暗い勝利とかもするんで結構甘い飛びは2段目で返されちゃったりしま す, そうですね飛んだらダメなんですよねさあし近く出なかったか自らこれ着手少竜そこで少竜なのみたいなチン ク, チン ク, チンク 歩いてしかし大事にいきたいところお互いに、うん、ああ中盤の波動振りせよって今波動出しちゃったんで食らっちゃいましたね俺はねラスベガス勢の方はねみんなね悩まされてるというかねおっといや安く済んだかいや 2P、まあ、まあでも受け身取れたんで今の勝利の方が痛かったりしてね大足大足大足じゃない大大勝利をカかる冷静にいきたいところだがそこで買う、そこで 膝, 膝 昇竜大昇龍出て大昇龍 出, 出ちゃうマン今の減ったないやあ今日昇龍マンですね今のちょっと結構減ったなだいぶ減りましたね今ね、はい、あクレジットがないですねはいゼロテープクレジットが今入ります入ります四季の伝統ありがとうございますいただきましたってやつですねクレジットいただきました さあ、えー、続いてディオンさんディオンさんも何でも使えるので何が出てくるかわからないがおベ ガ, ベガ最近細道は一戦目がベガっていうところが多いかもしれないですねベレローさんは2連勝かななんかディオンさん毎回ベガで竜と当たってるイメージが、ね、最高竜戦うまいイメージですよねでも結構本人、あのー、竜戦は難しいって言ってましたねたーピピないああピヨってない早かった許された バックジャンプだけ。ゼレロリュ許されたが。あるのか、スパートンナイトメア。これはナイトメア。今日なんか見たことないぐらい人いますね。そうですね、嬉しい限りです。どうしたんですか。今 日, 今日か。これはですね。かけるほじゃないですおそらく。まあ、やっぱ、あの、しのさん効果じゃないですかね。しのさん効来てくださったんで。ツイッターでこう、いい感じに広がって。式いきますってね、三連が嬉しいことです。 そうですね。シノさんがホンダ。あの、ホンダで優勝して、あの。告知が あ, るのあの、優勝しないと告知ないんですよね。っと告知ない。ゼロドットだった。いや、でも、だいぶ、あの、ゼロドットから粘ってましたよね。そうですね。盛り返してたんですけど、最後のめくりからの、ちょっとタックがミスっちゃってましたね。最後出ない、ピオリーチ。はい。に強キックいかなかったですね。いかなかったですね。 お互い今我慢してました8台パン。8周パン。出がかりを潰していく。あれはだから、イイサイコとダブル2で2択なんですよね、多分ね。そうですね、あーっと飛んで、ちょっと高い。さあ、おっといかない。なんだオー、垂直ジャンプコパン。コパンが入っていた。ノーガード。さあ、えー、ディオンさん勝利で。あ、違います違います。デレローさんが下でございます。 でヨイさんゼロゼロ三でしたっけ？二ゼロ三ゼロすいません失礼いたしましたゼロあのヨ、ー、イさんよくねあの馬、ー、場のゲームセンターとかにね佐野さんヨイさんヨイさんヨイさん四十一と書いてヨイさんここから見ると佐野に見えるああなるほど<笑>さあなんかこうどことなくジャイさんに似てないですか？ さあぴよっているがおーっとしゃがみ中パン最高え強パンすかね今これね、あれなんですよね、ベガガエル、結構自分好きなんですよ、結構いいカードですねあ、そうなんですか、五分5分に近いですね、そうですね難しいのはガエル側なんじゃないかなって感じはしますけど、ベガは結構やりがいあるんですよね、ガエル戦、いや、うわー、わーめくりからいった。 いやこれあれあですよちょっと今高めだったんでくぐろうとしたんですかねリオンさん、2連勝そしてノブさん久々登場、ノブさんおノブさん久しぶりです、この間南浦和でお会いしましたあビッグワンで、はい、なるほどあ違うな、バーサスに来てくれたんだね、久しぶりです、ノブさんは足技とあコンボがうまですね、ノブさんもベタ足なんですよね、結構と。中勝利だった パ, チコパン止める待ってから膝反応が早い確認が早いですねガードしてる弱小理ガードしていためくりもガードしてるねくらせてチュアしたがガードしていた壊しいおっとレッパミスだが体力的に結果オーライオーライす、ね、結果オーランあれよくあるやつですねジャックハードこれが結構ペがめんどくさいんですよ封ましていく剣のジャックハード結構ペがめんどくさいんですよねおっとこれ2発目これやむや たぶん裏行ってたが掴んでるーーおー膝膝とけ戦せんと難しいっすベガノブさん勝利で続いてハクさんですねはいありがとうございます、はい、さあハクさんの1キャラ目はザンギケンザンギー なるほ ど, るほどしかしちょっとリーチの差が出ているかピヨってしまったあっぱ昇竜 さあ今度は先ほどと逆の展開1ラウンド目と逆の展開でミドルを頑張っていきたいとおっと危ない危ない弱足スカシレッパーが来てしまうさあ3ラウンド目最終ラウンドおっとちょっと早かったガスクリュー おっとドラゴンパンチ見送って作るおっとそして2回目おもむろにいった危ないダイエットだった膝投げこれはいいようにさあノブ、えー、さん2連勝 そして篠本田さんここで登場、篠本田さんいやー、今日ね、集客にだいぶ協力していただいた篠本田さんですが告知タイムをかけて頑張っていただきたいところ。 だいぶ大事にいっているぞ今の頭突きは我慢したいところだった後ろからあっ昇竜拳うやむやにした感じおっと2回飛んだ大事なことだから2回飛びますと さあどうする勝利剣引っ掛けていくさあ頑張ってほしいあるたつきが刺さる重ねて止めたが大足だおっと100どうするすかいった今のは大足すかしい昇竜すかしいハリケン上は通らないがキャッカン どうする重ねて百0列さあ壁志野ハウスおっと TBS だが暗い浅の選択原は勝利で割られるが、はい、さあ軸に体力5から100列頭突きが当たってあっ大キック百0 0列止めを斜に行ったところに足が置いてあったいやー今のうまかったですね 今の日光前の卓ぐらいは百列止めで終わったんでそこのノブさん投げに行ったんですかね今のはそうですねそれで今はオカマが置いてありましたネバーマイネバーマイで入ったところにあ、あちょっとさあ、続いて続きまして山本さんのチュンリー 俊隆戦は本多は結構きついですよねそうですねあらなんかマイクがおっ弱気これが踏みやすいああああああああおーっと弱機構を食らいながらあーっとだがこれはまだ全然あるのか あーなんか壊しかなんか出てましたオカマの出際かなんかがねすねもうああなると牽制振ったところに戦列が置いてあったらもうしょうがないといった感じしょうがないですね今のは運が悪いあーっとあっでも痛いコンボは入んなかったかこれは難しいですじわじわと近づいていやーちょっッパーてたけどですねあー上から100列今のは100巻ですかね 100す、ね、が投げるところで最後は引っかかってしまうシュンリー戦難しすぎる続きましてカーシムさんのカーシムさんの残疑かガイルそうですねあのカーシムさんあの DJ 出禁なんであのガイルに逃げましたねこれはガイルで カワシムガエルが出てきた青カラーかっこいい開幕、裏剣体力リードしたスタブに中足、キコカワシムさんはチュンリー戦はどうなんでしょうかガードしてるあ今のは裏剣が入ったか ししししてててるるいいいのも裏入ったっったぽぞ待投げあ渋野さん、結構戦列をぶっ破することを見越して落ち着いて立ち回ってますがここでお互い黙ってたので投げた。 体力がどっちが勝ってるのかわからないが、っっちゃったこれは今ガイルでしょうか、バックジャンプシューキック、サマー出した、今のサマタイミングに残った危 な, い危なすぎるダブルサ、多分ダブルサマーの時間稼ぎのつもりが、そうですね、出ちゃいました ね, したねダブルサマーのつもりが、まあ、ただ、あトルネ ー, ー, ーディーできる、そうですね。あれができると えー、スラストですねああガードしてるこれは川島さんゆりさモ待ってるめくりが見えないンン見えないんですこの技おっと遠く1点目をテンションで割る<笑>早く出したしこれはまだい や, ーにや投げはダメだったンンだあれって<笑>ああなっちゃったら ゼロドットだったら、どうしようもなさげですよねまあ、前に歩いて、サマーやダブルサマーを釣ってバックジャンプぐらいしかやることがあるで、ね、あ, と あ, あと一応飛び道具があるんではいさあ、続いてぬこざむらいさんですね今日ちょっと混戦でですね、二勝してる人は五人いるんですが、それ以上の人がいないといった感じでなるほどはい全員にまだまだチャンスがある感じですねぬこざむらいさんってホンダでしたっけいや、以前はホンダではなかったような気がしますガイルだったような気がしますが、今日の一キャラ目はホンダ この色お渋猫乃山さん、2キャラとも h o n でエントリーしてますね。あ、なるほど今日はホンダのん なんかあれですよね、ケツで飛んだりとかそ、ね、足はし潰したりってありますよね一度掴むとどうもループするっぽいんですがそうなんですよねケツで 腹, あの腹で掴んでケツアントビからもコパン腹がループするっぽいですねそうですねただ結構やっぱ精度が求められるはい<笑>ただそうなるためには一度転ばせないといけないそうですねさあ、よけはうまいが 腹で飛んだがダブルこれはあっとず突きだったかそうですねただ頭突きでもつなが続かないんですよね起、ねね、き, き攻めが続かないのでさあかといって今歩いておカマ入るかも微妙でしたねあ あ, あ, あバタバタしましたが最後はバックジャンプとガイルキックカーシューさんこれはグダグダにもう1人で爆笑してます<笑> カシムさん、これ DJ 出禁に な, なりましたがガイロは多分当分出禁にはならないですねこれは<笑>続きましてエクスパーカーシムさんこれは順これはきついか奥 暴れでサマー出しましまた、ね、あ, あもうだいぶリードしている投げる全然減らないあこれは<笑>、まあ、受け身なんか3ドットぐらいしかいなかったですね<笑>投げるやり返していくさあ同時合いではエクスパーに具があるかと思ったんですがカワシムが謎の逆に逆にああ逆に急に普通にカワシムさんめっちゃ受けている<笑>さあが<笑> 四季の番人の1人であるエクスパーさんはなかなかここから何が起きるか分からないですね<笑>あっと体育ハード意外となんか思ったより冷静な動きを出たこれうまいパス真空はいつものようにありがとうだがそんなこと言ってると意外と溜まってしまうかもしれないな勝ってる方があの間はる勝勝勝利 お前のダメージ操作投げだろうと言わんばかりの<笑>さあお歩き弱達うまいっすねこれはだいぶ面倒くさいさあラケンが微妙に届かない間合、まあ、い, い サ, マーできるサマー早らしいし反応したおっとああ今のはダブルサマーかおーっと速かった 投げる。あと、遅らせて飛んだが。<笑>投げる。から、しむ<笑>さんがさ。ちょっと良い子は真似しよしていく。良い子は真似しないでほしい立ち回り。そうですね、なんとも変えるらしくない。<笑>うめ。うめ。<笑> ガエルでたくさん投げてましたがガエルって結構見た目より足が速い部類に入るので意外と投げが通るそしてウネはバイソンガエル意外と足速いですよねそして最近意外とうまくなってきているウネバイソン マシュ週パら冷静に見てた。ね、えなんかね。フですね。あ、はい。S バイソンで遊んでたんですが、な ん, なんか最近真面目ですよね。はい。なんか X の方が強いことに気づいたっていうか、さすが。理解が早い。早いカム ー, ー。これバイソンめくり難しいんですよね。そうですね。ただなんかめくり成功すると投げかけっぽいようなこと言ってたよ、ね。あ、そうなんですね。バイソンも結構投げは広いと思うんですが、おっと。 ね結構バイソンの通常技しっかり覚えてるんで通常技対空も結構できてるさあこのままいああこれは連勝ストップか穴 掘, 穴掘りグラウンド足し替えスパーコーン終わりき、うん、切れしなかった<笑>続きまして破天荒さん さあ木曜大山ニュートン対決木曜大山ニュートン対決そうですね死ぬほどやってると思いますこの組み合わせでも多分やってるですよねそうですね学習が早いので、はい、ムかつくぐらい折り返してるんですよ ね, すよねただあったまってるかどうかは不明パンパー連携うまいですね結構はい、の使い方も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 意外と梅、ね、がなんか知的なプレーしてますね確かに短パ痛いおっと今つかみにいったか痛いぞうまいうまいで中パンわあ大打ちストレートここでここであれまだ1勝してないんでしたっけ ここでもうここで土方さん最近めっちゃくちゃやる気勢の土方さんここで1勝しておきたいだが相手はお っ, と勝利おっと竜巻これがいいんです歩いてる竜巻一勝これがあっと早かったカムー今度はやり返されるかカムー今度は今度は今度はこのまま 逆に出す出どうだ殺しきれるかあーっと<笑>何それと一言を謎のオアーのあ掴んでいたのはバイソンだった結構早く動けるんですねやっぱバイソンずるい本当に意外とうまいな浅木これかもうこれでいくかこれでいっちゃうかッドセットこの後はどうなるんださっきと同じ展開かおっと今度は刻んでえっ、ー さあ、さん上がった、あれかさあアッパークレイジーやりたい量か、この動きはチンク ー, チンク ー, あーあこれは 勝, 竜は勝利は間に合ってはいないが当たっ た, 危なかった確定ではないんですがそうです、ね、今のヘッドとの策ですねした、これは、あーっと大勝利、この色ラン。 お, ーおっと痛い立ち台パンが痛すぎる相打ちいい芋掘りで相打ちいいさあ幻の一生は来月へと持ち越しになりましたそうですね134回をご期待ください<笑>続きましてあクレジットがここでセロジットが入ります テツさんのバルログかなテツさんのバルログ、うねからやべえと一言、おそらくバルログ戦はあんまりやってないんですかね、ヘッド、ヘッド、アントビー、なんかできてるっぽかった、怪しい、タンパイ痛い、あー、ピヨル、ガードしてない、ヘッド、アントビーが、ちょっと高いか うわークレイジーああ今のはテーラーが出ればって感じですかねもっとヘッドをつむこれかやっぱりこれなのかおんとおっと胸が暴れまくってぴよりそうだヘッドスおっとバックン。 お ー, アッパー出して逃げたお互い気まずいがガードしてる偉いグラウンドむ当てて高いぞ高いが高めから掴んだ続きましてセロ様かなセロ様の 残儀なのか残儀だこれはセロさんからしたらリスクマッチですねこれは<笑>この結構めんどくさいんじゃないですかねこのバイソンはおっすー。あーあ死んだかおっとヘッド出さない意外と胸にしたら冷静だ当たる 食らう危なかったーと言ってるが全然勝っている梅はどうだタンパあこれ勉強したいです ね, これですねタチコパンが強いですねグラウンドおお見てるえっとあれアントミナッツァっぽいがちょっと早かったのチューカンバレーえっと出さないが あー死んだか引っかかるダブラリーこれですアイスターこれはウネが知らなかったかそうですね今0ドットだったんでヘッドでよかったですねあれこれもしかしてミキさんバイソンかバイソン2連戦 時代パン色も一緒あとヘッド確定からのヘッドだヤし。ヘッド出した早かったんですけどねだヤし。ヘッドかスーメロス様がにんまり ダブラリー当たる、ヘッド裏行かなかった、投げる、回してる、ヘットか、チーパーバレー、グラウンド、おっと、痛い、ああ、座れる、だがまだ離れて、離れて、落ち着きを取り戻したか、ャイパン、これでいい勝負になったか、おっと、おっと、高めジャンプ台パンからの台足。 ここで金子さんガエルなのかここでガエルが出てきてしまうこれはきつい組み合わせ おっと、サマー誘ったツーだが離れてしまってあバックジャンプだけ痛い出さないあーっとツーうまいいやー今のダイヤシーすごいいい反応ですいやーダイヤシー1位 ダメージ的にはザンギが美味しいか高め大パンあと受け身取っていたおっとどうなんだこれはおっとサマーで返してだからじわじわと画面端に台足が引っかかる走ったがちょっと遠かったうわースタブ死んでしまう今のはゼロドットだったか いやーうまいですねやっぱいやあサモン出るうわうまいああスタブ痛いスタブ小だ台足あっ小足聖戦ですね聖戦これは虐殺です虐殺痛<笑>い 払うゲージがなくなってきた。払うゲージがあと一ゲージ。いやー こ, れいこれはしょうがない。厳二ラウンド目すごい惜しかったんですよね。えー、続きまして今日今さん。あ違う。あ違う、ね。ビンさん。ビンさん。あビん失礼しました。さ ん, さ, んさんですね。発参かビンさんです。ビンさん発参かで初勝利してますからね。さすがです。さすが。土方さんも勝利したいドッグです。そうですね。 ここでブランカ、ブランカガエル、これはいい試合だが、ちょっと相手が悪かった気がする、そうですね金子さん、ブランカ戦やってます、スタブ逆にビンさんがガエル戦をやってるかどうかですよね、まあでもガエル人工的にはやってるんじゃないですかね、うまい、このスタブですね、小足で止めて2ヒット、いや、これは厳しいぞ、厳しいです。 ガードしてヒットバックで食らってしまうきついこれは厳しいぞ波のガイルじゃないですからねブランカ戦に関してはそうですねだいぶ鍛えておりますこのツーヒット厳しいですね厳しい垂直ダイパン完全対応なるかってとこですね いやースタブが置いてある、足で止まってこれです、いやリフトで相打ちあっぱ素晴らしいですね、いやー上手いやですさすがです、さあ続いてきょうさんですね、続きましてきょうさんこう、そして次はケンガイル、イルこれも結構いろいろやってる人はやってますよね、ケンガイル大好きな人はね。 これは剣の攻めっけの見せ所って言ったところですかね。そうですね。おっ少利置いてある。高め投げた。息身がないぞ。折れたこれ。中断。二回振り。ドラゴンダンス。ンンスわあ怖い。よし。落ち着いたか。ちょっと離れましたね。そうですね。押していく。裏剣あゆし。 時間はまだあるが。そうですね、まだ全然盛り返す時間はあるが、きょうりゅうけん。出る。出ますね。けんの面倒くさいとか、やっぱあの。弱勝利はやっぱ。そうですね。好き、ね、がないですよね、弱。あとはき、中足。今のは、トップスピン漏れの中足か。じゃあ、中足っていうか、中継 漏れてもいいんですよ結果オーライなんですよ遅らせたがガードしてる画面端に押していってコタ、まあ、スペを狙った意外とお互い冷静だ裏賢入る歩きまくったかなり前に行きましたね行きましたね今の入ると確信しましたおっと竜巻調子がいきですねああ今のはおなんだ今のは惜しい 何かいいのが入ったっぽいがそのままちょっと高かったかなトップスティーン見送ってサマーフラケンさあ対応対応してきたぞショルートルネディもうきついかそろそろ打つ手がないか 落ち着いてチワシ。嵐に行ったが見送ったさあデレローさんですかねカネコ・ガイル連勝中ですよねそうですねカワシム・ガイルが3勝<笑>ウネ・バイソンも4勝とはいでカネコ・金子ガイルが現在3勝なるほどデレローさん止めれるかあさあ開幕あ と、ソニック見てから波動かうわー、画面端行ってしまうここをどう攻めるか、大昇利。今のは波動が漏れた感じですね、そうですね、ちょっと歩いたからですね、厳しいさあ、どうするあいういやー、トルメうわー、着地に置いてある、竜巻着地に置いてある、今のは厳しい、ここ隠らない。 スカールー子？投げ落としたが03の球が減ってきてなんか画面端は逆に今度押しているがおっと第5ス当たっている飛んだがさまで待ってる上から来てしまっためくりが分からないスパークーとつながっているうまい きれいに決められた感じさあ洋、えー、一さん洋、ね、一さん一さんねあの03では当然ガイルいないんで、はい、ナッシュなんですよあなるほど、うん、忠実になので X ではナッシュがいないので逆にガイルとリーがメインなんですかねいやどうなんでしょうねメインははよりは ゼロセリの方がだと思うんですけどナッシュからガエルに来たのかガエルからナッシュに来たのかそこが見えないですね他もやってらっしゃるかもしれないんで、はい、メインのゲームが何かはちょっと私もはっきりしないところでございますがまあでもあれですよねストリートファイターシリーズをやってたとすればはははいはい、はいガエルに慣れてるからナッシュを選んだっていうのもありそうですねまあそうですよね先にガエルですもんねはいなかなかいやー見えないスパスいやー素晴らしいこのつなぎが いいやらしい感じダブルガイルドキャラ戦はやっぱ球の回転率と技の選択がやっぱりしなでそうので、ね、失敗なく選べるかですよねうまいよしよしよしよしこれはきつい ちょっと防戦一方になってしまってきてるかスイープでもガイルってお互い守り守りなんですけど ね, そうですねガイルガイルになるとどっかで攻めなきゃって感じなんですけどですよねちょっと攻めを入れ込むみたいなそうですねさあ飛んだちょっと高いいや中足が置いてある さあ続いてディオンさんですねディオンさんのバイソンか S 剣かディオンさんは S, S 剣出たこれは TBS か TBS からねうまいことねじ込めればいいんですけどねそうですね膝がない分ちょっと火力で押したいところですねそうですね うまして い, くいガイル使いに波動踏ますって相当すごいと俺思ってるんですけど確かにまあそうですねバックジャンプ結構長いですからね踏まないように飛んでますからねガイル使いの方はああ、まあ、剣のジャカードは結構でも踏みやすいですよねああなるほど、うん、あーっと少しあるのか投げる投げる あー台足が届かないもう一歩前に行きたかったところあーこれ弱勝利一発でボカンと行きそうだぞいやーーもう一歩前に行きたいところだがやはり中足が怖いところですよねそうですねーいやーこれは確定してしまう金子さんが盤石の動きスタブウラケンピヨルか さあ大臣いったぞ画面はでも押していってますがそうですね火力はやっぱ剣ですよねあこれで押し返されてしまうか私うまい守りきるいやー厳しいまた前が開いてしまったここからが厳しいあー確定してしまう大ヤシすごいですね緊張感ある試合でしたねさあ続いてハク、えー、さん金子さんが6連勝かなこれで クレジットがないようなのでセロジットをお願いしますさあデイトナシキ見たこともないぐらい人数がいますがどうなんでしょうさあ入っていくのがハクキャミー 2ラウンド目素晴らしい投げでしたね投げを通していく感じあー1ラウンド目でした失礼しました投げを通していった1ラウンド目さあ2ラウンド目は金子コガの逆襲か潰してフーリーガンも逃げ切るさあ3ラウンド目 開幕フーリーガンとサマンよく見ていたといったところお互いよく見ているさあここからキャミー我慢の時間だぞ投げるフーリーガンさあめくりがガードフーリーガンおっとコンボいかなかった さあ、間に半分持ってったがしかし体力差がちょっとありすぎた一瞬で体力半分以上溶けましたねさあ金子がいる勝利で7連勝、えー、入っていくのはのぶさんの剣お互いねえー、と2連勝の方が多かったんでねあんまりシャッフルされてませんね順番が さあ膝堂々と膝にいったソニックさあ直撃しているソニックが竜巻で抜けていくがこれはさっきも見た絵だぞおっと踏まされる偶発で抜けたが踏まされるもちろんガ側の狙いはねなんか何か引っ掛けてごちゃらして みたいなところはあると思うんですが、金子がいるのが硬くてごちゃらない、そうっすねなるだけ近距離でごちゃらせたいところ、さあ大キでソニックを打って、おっと、ごちゃったか、ごちゃった、ぴよ っ, っている、さあ、アッパー昇竜減った、ソニックあれああ、本当はソニック、ガードを見てから中足を重ねないといけないんですが、同時に重ねてしまうと、昇竜で割れてしまう、なるほど無敵で逃げれるから。はい、そうですね ななかなか難しいところここういういとです ね, そうですね今ずらしてますから今あれは勝利が出ても安全ガード後にってやつですよさあ時におっと暗いさ様、金子ガイルも少々無理をしているしか し, 後はしいきっちにあれ同時に重ねるともしかして同時当てになるってことですかね同時当てになりますね完全に同時で二枚表示が出ないこともあります、はいはいはいはい、なるほどさあ 続いて入っていくのは本日盛り上げてくれた主人公の篠本田さんデイトなしきを盛り上げてくれた主役主役の中の主役篠本田さんわざわざご参加ありがとうございますさあしかしガイル戦これは厳しいぞさあでここから何かを起こしてくれるのが そうっすね深谷のボスそうっす、ね、さあおっとサっぽいものが見えたがさあソニックソニック様溜まっている最後そうあれね難しいんですよ弱で打ってくるか強で打ってくるかわからないのでガードしかないんじゃないですかねガードしてる相手もないしなかなか難しいところですね避けられるもんなら避けたいおっと金子がいるが さあさあどんどん押していくが画面は押しているがうまいこと余白を使っている感じただ体力おっと今の2ヒット表示が出ないやつ同時当て時 で, す、ね、ですかねさああれテンパってしまったかさあソニックさあ何かが何かがいったっただこれは おっとあーこれは終わってしまったターンが終わってしまったソニックガードさあ続いてほぼ山本さんですねああ 上, 上で上でいってください さあほぼ山本ダルシムなわけはなく、<笑>さあいつものように黄色いチュンリー、さあ今日はガイル・チュンリー、リュウ・ケンといったなんかスタンダードどころのキャラが多め、そこに若干、なんか他キャラが混ざってる感じですが、裏チュンリーの飛行機に裏剣当てるのはなかなか難しい。 固めて固めてサマーもたまりが早い連続ガードからソニックブームまずは盤石の立ち回りで金子がいるさあ応援は若干山本さん多めかというか金子さんを応援している人がいない感じさあ 相打ち取ってさあゲージが立って使っていく下がるこれはもう一本貯めるのおっとおっとかむしゃらにああ最後は球を踏んでしまうさあ続いて抜う侍さんですね2キャラ目もホンダ 志の本田の敵を取らんと青い袴の本田がさあリフト玉よけ玉よけガードして踏んでしまうサーカスチャーリー難しいさあ玉踏ませてソニックじわじわ近づく玉よけ難しいこれは厳しいところですよねそうですね しも欲しいとこ h もホンダを使うんですが、相手が球がないときは気持ちがいい、そうっすよね、相手に球があると気持ちが悪い、気持ち悪い、はいそうっすね、気持ち悪くなっちゃいますね、違うゲームになるんですよ、まず球をよけるゲーム、そうっすねはい、当たる、下100当100列、結構減らしたぞ、これ、だいぶ持っていきましたね。はい さあただここからでも時間さえあればなんとかなるのかがいるトニック 様, ック様さあ体力がほぼ並ぶ、はい、さあ壁から当たったが鬼武将当たったがあ あ, 今, の あ, あ今ああああああああああけたあじゃないかっていうね 最後は惜しかった落ち着きを取り戻した金子ガエルの中足いやーちょっと取り乱しさ好きに殺したかったですねワ、えー、ンチャンありましたねはい続いてエクスパーさんまだいますエクスパーさんはいさあこの時間までエクスパーがいるのは珍しいやばいっすね電車の時間大丈夫かな電車はあるんじゃないですか<笑>さあエクスリュガエル線はどうなんだ、はい あ得意ですよね、そんなに、苦手でもないですよね、先ほどの川ワシ戦を見てると、なんか得意なんだか、よく分からなかったです、ああ、そういうことですか、はい、すみません、ちょっと私、トイレ行ってまして、なんかお互いがなんか試合を壊しに行くような、すごい試合だったので、<笑>なるほど、はいあもうあの、子供は絶対真似するなみたいな、おっと、勝利受こういう感じですね、はい、やはりエクスパーテイスト、先ほどは川ワがムガイルが歩いて投げに行くところを、 エクスパーが昇竜拳で返すというよくわからない隠しが行われ て, われて<笑>なるほど、はいるグッパーですねた球とか足とかそういうことではないのかというさあ竜巻でごちゃな攻め行ったがこれは削りかさあブル様さあ金子コガイルが強い 台足あそこで裏剣じゃなくて、代打が選べるところは金子ワルの強いところ、そうですね、はい位で落として、そばってる逃げて、やはりきっちりね、波動操作に対して、お釣り入れていきますからね、さあ、陣地を取って、ここからがエクスパーのエクスパーの。 エクスパー真空だったが体力がなかったエクスパーシャンプーが来てしまったサーマーで切られたさあエクスパーさんありがとうございます本日もさあカーシムさんが続いて入っていくのがーボスカーシムさんがプロレスプロレスだあヨガがなかったいやーでもこれあるかどっちもなんか楽じゃねえぞっていう顔しましたね そうですねはいフラパ走ってってフラパーモノリタブラリースク方向して A これいいアントビー終わった、ま、アントビーナイス高いっすね高尾ですねアントビ制度高尾さん ンさあタッチパンさあイチットには右の上リフトッパーさすがにもう走らないかいや忘れた頃に走りたいそうですねさあ痛いのが入ってしまってあ最後は逃げそば落ち着きを取り戻した金子ガいルがラウンドを取り返すさあ3ラウンド目流れはどうなる いったーしてしまうただちょっと離れているおっとおっちょっと待ってスクリューうすぎる今度はダイヤシービビリサマーが出てアントビおっとおっ と, おっと失敗した事故らなかったダイアシバニシングからスクリューここでまさかのまさかまさかの川島シム残儀勝利のウネさんウネップさん さあ誰 が, 誰が勝っているんだ金子さんが1位で2位がウネバイソンさんさあそして再びウネガイル対カワシム・ザンギーさあこれがラストプレイヤーなので連勝数を伸ばしていく戦いということです、ね、金子ガイル今現在10勝で1位、はい、2位がウネバイソンの4位 で、バイソン4勝のですね、なのでこの2人の連勝がその4勝を上回れば、そういうことですね、はいえー、カワシムザンギは1勝、しかしちょっと今回厳しいぞ、削られていく徹底的に離してますからね、船さんね先ほどの試合を見ているからうまい、ソバット対空、徹底的に離していく さあ踏み込み中足そばッとそばッと中足スタブ金子さんの動きを見て予習していたか完全試合さあウネガエルさん勝利ということでウネガエルさんが1勝なのであと3連勝できれば破天荒さん破天荒さん えー、っとドカタさん、えー、エントリーした2キャラのうちどちらか好きな方で、えー、テツさん、ミッチーさんいえ、はい、ウネさんがごめんなさい5勝になるまでですね続きますあそうかそうか、ごめんなさいウネさんが12連勝すれば終わりです13連勝あと12連勝 ししかし1ラウンド早速落としてしまったどうしたウネガエル得意の流線だぞ、はい、さあラビット2が出ているさあ取り乱しているぞウネガエル動きが冷静ではない ちょっと1ラウンド取られているせいもあって動きがだいぶ怪しいぞさあここぞとばかりにおっとサンダきを取り戻したさあちょっと途中で聞きますけど梅さんこれあのどうせバイソンで行きたいんであれば、ね、無理に連勝しなくていい技負けもありますからね、はい これバイソンでいった方が勝てるんじゃねこれバイソンキャラバイソンだぜぐらいの勢い で, で、ね、バイソンの2位はもう確定しているのでどうせガイルだろうみたいなそんなのもありですから、ねそうすね、ガイルガイルやるよりはっていうんであればそそそうそうそ う, そうこれ終わったらちょっと確認取ってみましょうそうですねガイルガイルはちょっとねまあでも遊べるだけ遊びたいっていう可能性もありますからそうですねチャンスとしてはねどうしたいのかさあだがこれ普通に、ね、普通にやられた、ね さあ不動産、お疲れさでした流勝利。さあ、ここで決勝が決まりました、えー、1位は、えー、金子ガイル、12勝というとき、2位がウネ・バイソン、4勝、これ、あれですか、特別に S でもいいとかいうルールないですか、だ<笑>め で, <笑>ですか。あななるほどなるほほどど じゃあ決勝はウネ・バイソン対カネコ・ガイルということで3先ですね時間がちょっと押してますが3先決勝3先となりますさあえー 1P 側カネコ・ガイル 2P 側ウネ・バイソンということでザンギステージ もう始まっておりますがバチバチに打ち合いから始まって投げ、ガードしてしまう今のはヘッドは当然あったと思うんですがさあ、裏からゴチゴチいくおっと、大足。今の ショーキックはだいぶぴよっている3段早速試合の展開が肩がつきそうになってしまったしかしおっとアッパークレイジーできるそんなのできるようになっていたネ、ね、バイソンしかし1試合目は 金子がいる勝利、はい、さあ2試合目さあ、カラーを変えて気持ちよいシンしかしステージは残儀ステージのまま残儀ステージ遅くもないですよね早いっ す,、ね、すよね残儀ステージほぼ最速でも右と左でスピードがだいぶ違いますよね右と左 あの画面の右端と左端で。そうですか。この人 が, がするす多い方がみたいな話ちょっとその辺ちゃんとやったことがないのでわからないんですが。さあ投げられた。熱い。熱な式は熱いですが、試合の方さあ、金子がいるは最近ちょっとトレンドがしゃがみくらいサマーなのか。そうですね。割と大き攻めの怪しいやつを取り入れてますね。はい。 さあ球を打って前に歩いてバックジャンプ球打って前に歩いてバックジャンプなるほどそして投げるガードしたらさあ2試合目も金子がいるさあだいぶ熱いので思考もだいぶ単調になってきてしまう可能性があるので気をつけたいところそうですねなるべく早め方をつけたいところこういったときは何かが起こるかもしれないかもしれない かもしれないかもしれないさあ多分ウネ君今思ってると思います俺がバイソン相手にしてる時はこんなじゃねえのになみたいなそうですね投げるさ あ, さあストレートに、ね、そうですね結局ソニックをガードするか垂直でよけるか 前に飛ぶか、そしてヘッドで割るかぐらいしかないので、ヘッドで割れないとこまで近づいて様子を見ると、さあヘッド。これはいった、さあゴチゴチいった。そう一度これを取って、こんなことが始まってしまう。あ、はいうちは取りたい。うわあ、出していない。有吉は金子がいるレシオ。おめでとうございます。 金子ガイル、ちょっと優勝、最近多いですね、そうですね、カネコガイルが特別に許すというのであれば、篠乃さんの方から告知をいただけるという、<笑><笑><笑>特にないですか<笑>、告知ない、あれ、深谷ロオット的な告知はない今はプライベート、今日はプライベートで、ありがとうございます、わかりにくいっす、ね、<笑>そうですね、<笑>自己申告以外ではわからないですね、ちょっとカネコさんに一言だけ、はい、カネコさん、ありがとうございます、一言お願いします。 いやー、ついなかありがとうございました。皆さん、たくさん来ていただいてありがとうございます。はい。今日イエローグラデですよね。九五イエローグラデ。はい。懐かしいですよね。<笑>懐かしいです、えー。また対戦お願いします。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というわけで、本日第百三十三回。季、はいえー、の細道。きりばんのね、えー。あれ、きりばん。き、えー、りばん、えー。違うな。き、えー、りばじゃないな。そうですね。<笑>そうですね。きりばん末尾ゼロですよね。 まあ、割とそうです、ねはいはい、まあ、133回はい、四季の細道早いもんで133回も来ちゃいました、はい、この前100回やったばっかりなのにその後もう33回やってるそうですねなかなかのものですであのー、あれねあのー、脇道的なよそ道的なのも混ぜてるんで、はい、もっとやってるはずなんですけどそうですねまあ、細道にならないときもある、はい、対戦会自体はもう一応毎週やってますのでははい。はい、えー。優勝はうねがい、い、えー。あ、ごめんなさい金子ガイルでした で, おめでとうございます、えーっと。はい。一応今日九月あとデートなし期として八月最後ということで。そうですね。えー、夏最後夏小の上では夏最後みたいな感じで。でね、ま, まだ明日三十一日があるんですけどね。八月のね。はいはい、で明日三十一日は、えー、先週優勝した川村さん主催のそうですね。先週優勝だったんですね、はい。そうですね。優勝して見事告知をしていただいた川村さん主催の、えー、新宿カーニバル、ね。そうですね。カーニバルで。 大会が14時だったかな、はい、あ自分いましたねよく考えたらはいあれ自分ああいましたねいましたよね、はいはい、思い出しました対戦会がありますハイパーと X あスパックスとハイパー両方のスパックスいいんですかそういえばスパックス結構みんな言ってるんでスパックスいいんですかはいスパックス行っていきたいですねスーパー X でスパックスはい X でよくないですかまあ、X でもいいです<笑>っていう感じなんですが、はい、そうですねえっ、ー、と14時から 金塾カーニバあさってが西日暮里サスで、そうですね、あ, そうそう明日あのバーサスもあの、えーあれですね、ニュートンもイベントがない、スパックスのイベントはない、知ってる範囲ではない予定なので、ですね、カーニバルカーニバル行ける方は、はい、これ何時までやるか僕も分かってないんですけど、はい、僕もよく分かってないんで、まああのはい、インターネット的なものを活用してください。そうですねはい で、あさってがバーサス。バーサス。その後また15日にバーサスでしたっけ日曜日バーサス。ええー、15日バーサス、バ15は15日バーサスみたいなね、はい、今月は。えー、15日は、あれ。また、小物道が2つある。あ な, るなるほど。海外勢バーサス あ, あ, あ、日本。<笑>うん。そうですね。僕、てっきりあれかと思ってました。火曜日の話をしてるのかと思ってたんですけど。は い, はい、はい、いい火曜日は普通に毎週やってるんですね。そう で, すではなくて、日曜日に。 月日、土曜日15日に、小物道がありますね。はい。はい、それと、あとは、エクサーが発表になりましたね。お !10 月に。エクサー、ついに、はいエクサー、エクサーか。エクサーまた、3人、2人ですね、エクサーは。 そうですね。エキサは最初は3人組だったんですけどですね。ただ他とちょっとあの差別化を図ろうということで3人大会、4人大会、5人大会はあるので2人大会みたいな感じで1、うん、ンオンがないんですよね、あんまりねワンオ ン, は, シングルはあんまりその大きめの大会ではないですね、すねあのスター杯とか関東ではなかなかないですね。うん っていうところなんですか、ね、キャラ差があるんだけど、まあやるんだったら一人何キャラ使うみたいな感じの大会あーそういうことです ね, そうですねスターハイとかがそういうルールでそうですよね、はい、何キャラエントリーしても何キャラ使ってもいいみたい な, たいな感じキャラエントリーか、はい、はいはいはいそんな大会ですよねそうですねそうしないとちょっと個人の強さというよりはちょっとキャラの強さを競っているみたいなところにもなってしまいかねないのでそういうことですねはい、うんまあ、割と昔っぽい文化ですねあのいろいろ使える人がうまいみた、ねはい、いなそうですね あのー、あれですよね、チャンプ、初代チャンプね、やっぱりねあそうですね1 0キャラ使えてね、はい、っていう話もありますが、ね、はい、そんなこんなでそんなこんなで、こんな感じで大丈夫ですかねそうですね、あと1時間ほどほどのじ合いを楽しんでいただいて、はい、いそうですねはい、人数も多いので、おっと、画面上ではなんか器用なコンボがそうですね、あのー、スラから行きましたタクから行きましたヨガファイヤー、正面重ね、裏回りテレポート、中足インフェルノですねああそういうことですね、はい チート的なね、コンボですね。なかなかえげつないやつが。そんな感じで、はい、今日はそんなもんですかね。はい、はい、どうもありがとうございました。したまた来週。はい、よろしくお願いします。失礼します。